なにこれどれこれマイクいる可愛 い, いじゃん<笑><笑>いくよせーのさあ、はい、始まりまし た, ました少量チャンネル翔太ですりょうです少量で す, 量です<笑>というわけ で, ですね今回は、えー、ある企画を考えてやってみたいと思いまーす<笑>、はい、題して G. U. で一人五千円以内で冬コーデを買ってみた、えー。しかもですね、うんえー、今回の企画は。一、えー、人ずつ、まあ五千、うん、円以内で洋服を G. U. でね、はい、買うんですけれども、うん。あの、ただ単に自分の着たい服を買うんではなくて。うんうん、僕は翔ちゃんが。 似合うかなと思う服、うん、コーディネート翔太、うん、は逆にね「亮に着させた服」<笑>着させた服<笑>、うん、着させたい服、うん、を買ってみました、はいはい、でですね、うんえー、自由に2人で買い物に行ってでそのまま今日は天気が良かったので外で着替えて。うんうん あのー、撮影もしてきたのでそれを見ていただければなと思います。<笑>で、えー、最後にですね、あのー、皆さんにどっちのコーディネートが好みかいいなと思ったか、うん、ちょっと投票してもらいたいなと思っているので、はい、それも合わせてよろしくお願いします。うん、ではどうぞ 僕が選んだのは今回、まあ、全体的に青で一応靴まで合わせて 5,000 円以内で揃いました30代後半なので あ, のあんまり可愛らしくならないような感じがいいかなと思いつつイージーパンツとか履いて全体的にしっかりなりすぎずがいいのかなと思って彼氏が着てほしい服っていうのを選んでみました 12月クリスマスっていうことで赤を入れたかったんですよねなので赤が入った、まあ、セーターを1つ選ん で, で全体のトータルコーディネートとしてはクリスマスツリーをイメージしてますでインナーにあのグリーンのシャツを入れてその上に赤が入ったセーターボトムは何色っていうのかなちょっと茶系のカーキっていうのかなのパンツにしてみましたいかがでしょうか ちょっと冬らしいクリスマス感のあるデートにも着ていけそうなコーディネートを考えてみました。というわけで今回こういう感じにしたんですけど、うんまあ、その例えばまあ年齢層とか多分女性男性とかも好みはバラバラだと思うから、うん、もう自分の直感でこの服が一番いいなどっちの方が服が一番いいなっていう感じで選んでもらえたらいいかなと思ってううん えー、再確認しておくと翔ちゃんが今着ている服装が僕コーディネート僕が着ている、えー、服が翔、えー、ちゃんコーディネートなので、うんはい、ぜひ投票してみてくださいはい撮ってるよー紅葉が綺麗そのコートにもすごい合ってる気がするうん 水まりがあるよ、うん、<笑>ホテル、うんこれ ね, あ, これね、うん、あの井の頭公園の中にある、うん、なんだっけ井の花っていうあのカフェスタンドがあってそこで買ったやつ。うん 結構その吉祥寺のあのスポットで流行ってて買ってみました買ってみました<笑>ちょうちゃんあれだよね、うん、チョコミントランテンそうそうそうそうそうそうそうそ、ん、うそうそ、ん、うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそザクロそうそ、ん、うそ、ん、うそうそううう おいしいな。あおいしいあ<笑> 聞いてて美味し い, い, い、ね。美味しい。ぜひ買ってみてください、うんすす。いいのか。いいのかっていうお店。はい。というわけで今回は、えー、自由で五千円で冬コーデを買ってみました。どうかな。似合ってるかな。どうだろう。ぜひ投票してみてください。ね、うん。それぞれのコーディネートをやってみました。はい